首がが凝凝ったり肩が凝る猫背のせいで呼吸は浅くなって肋骨が広がって腹部が太く見える年々肩が上がりにくくなって肩甲骨がひっついて剥がれないそういった方は一緒に座ったまま体をひねっていきましょうまずは手を開いて体をひねっていきましょうこれだけでも背中胸、ね、可動域が広がってくるんで呼吸がね すすごく深くなってきますしっかり手をね後ろに回すことを意識してくださいちょっとずつね筋膜から剥がれて姿勢が長しくなりますから、えー、持ったものを遠くに置く感じで手を後ろに回しましょう で、後ろに物を置くようなイメージ。リンゴを遠くに持っていく感じで。時はゆっくりの方がいいです。しかり大きく引っ張りながら動かしていきましょう。じゃあ、首を前後に。動かしていきましょう。 筋肉が固 く, くなるとやっぱりね猫背を引き起こしやすいんで猫背から首がストレートネックになる人もいればストレートネックから猫背になる人もいますあまり動かさないことを動かしていきましょう、はい、手を腰に当てて 胸をしっかり張りましょう脇を締めるページです脇を締めてたまに休んで胸を張って脇を締めて肩甲骨折してほら休む少しずつ動かしている感じが分かってきますからね。 り つ, ししついてる手をね伸ばしてもいいです、ね。<笑>はいね していきましあ反対も一緒です伸ばしましょう動くのも伸びるけど止まるのも伸びますよねこのね静的ストレッチ動的ストレッチっていう部類があるんですけど止まって伸ばした方がいい部位もあれば動かして伸ばした方がいい部位もあるので、ね。 こ、ね、の後もメインに組み合わせてます最後までいきましょうつけないで、ね、手伸びたそした今度は体をね振りましょうああやってもいいしこんなものはつてもいいで、ね、す、うん、しねる動きっていうのが。 筋肉をね、雑巾絞りのように伸ばすことが、ね、のできるんで一直線に引っ張る動きよりもね、ひねった方がね、よく伸びます。は、え、い、ー、ほとんどね、しっかり肩を持ち上げたら、一気に力を抜く。 ーンと落とす肩をね上げることってあんまりないですよね気づいたら上がってることは意識して上げることないですよねさらに上げてさらに落とすことをすると肩が緊張して上がってる時にしてきますから力を抜くことが大事よっしゃ手で横に伸ばして首倒して手で肩を押さえましょう これちょっとね、首と肩しっかり伸びすぎちゃうんで、もうカミカミだな。なのでね、あんまり無理してね、落とさていいです。二重化のほうかなんではいいです。二重までやるとね、次は首が痛くなりますから。伸びるー。 やっぱねちょっと手で押さえるだけでもかなり伸びるんで多分みまな力抜いてもいいです。力 肘曲げで脇をパタパタしましょうこれも肩を持ち上げてるんですけど上げる落とすっていうのを腕の力使ってやってるんで肩だけのやくでねちょっとリラックスしながらね肩こりをとれますペースはね任せます1回ずつでもいいし2回ずつでもいいしマイペース 手を後ろについて片手で膝を持って体をひねりましょうぐーっとね背中をね丸めてみたり胸を張ってみたりいろんな伸ばし方をねしてくださいゆっくりね時間かけて伸ばすとしっかり伸びます胸張ったりね腰丸めると。 いろんないね、背、えーね、中伸ばしましょう。 今の動きを少し早く行きます。手を動かしたまま。ぐーっとひねって、またぐーっとひねって手をね。後ろにしっかり持ってきて。肩甲骨をね。動かしていきましょう。これも腰ね。丸めてみたい。胸張ってみたい。いろんな角度からね。伸ばすのが大事です。 1ンチ違えばね伸びる位置変わってきますからはい手を頭の後ろに置いて脇をパタパタしましょうよしラストしっかり肘をね後ろに持っていきましょうぐーっと持っていったら休めるぐーっと持っていったら休めるちょっと肩がねだるくなるかもしれませんが 肩の筋肉がねほぐれていきますからオッケ ー, ー、OK、最後のメニューでちょっと肩がだるくなったと思いますしっかり上げてね落とすことを最後5回いきましょうグーっと上げて12345 肩を叩く5回 1,2,3,4,5 反対も 1,2,3,4,5 はいお疲れ様でしたやった人はコメントください